小猫のが始まるよ「あそぼあそぼう」チー遊ぼう「ちあそぼう」遊ぼう 楽しかったよすげえなおまえ。 もういいね もくくだね。えー うんおいかけ すごいねーえ。 いいことかんがえるじゃねえか。 やっと開けたぜ。 なん だ, だかわからないけどきれいだったねまたいけるかなまたいけるよそうだな